はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、訪れているお店なんですが、僕のもう後ろに見えております。ピダリウマさんというね、結構ね、大食いの方もこぞってきているようなお店さんでして、まあ動画とかをね、よく見られている方は知ってるんじゃないでしょうか。店名にもね、ある通り、麺酒食堂ということで、ラーメンであったりとか、定食、一品系、もちろんね、お酒なんかも提供されているお店さんでして、チャレンジメニューとか、デカ盛りもあるんですけれども、僕はまだ初めての 来店なので好きなメニューをね好きなだけまあ普通の並盛りメニュー通常メニューをねご紹介するような感じで大食いをしていこうと思いますいやなんかねタンタンハンとかもうとにかく見た目が魅力的なねメニューも豊富なので早速ねこちらの左馬さんで本日は大食いをしていきたいと思います ということで、ただいまですね、えー、左馬さんの店内に入っておりまして、えー、どんどんね、ちょっと料理注文していこうと思うんですけれども、先ほどね、ちょっとオープニングでもご説明した通り、こんな感じで、ラーメンだったりとか、ご飯物、それ以外にも一品物 も, もね、多数あるんですけれども、狙ってるメニューがありましたんで、頼んでいこうかなと思います。 ということで、まずはですね、特製ラーメンが到着いたしましたので、早速ね、出来立てを食べていこうと思います。いただきます。ああ、それ、ありがとうございます。あ、これ普通のタンタン。一口にいただく前にですね、続々と料理が到着しております。まあ、ただ、まずはね、これ出来立てのラーメンいただいちゃいましょう。あうめ。え、ね、ラーメンめっちゃうまい。 これ麺もねこんな感じでございますようまそううまっやっぱ最近はね結構僕も濃いめのさ家系だったりとかそういったラーメンが多かったからこういう優しくてこのだしっぽいさしみるラーメンがうまいわ うんうん。うん、あうまいこちらね続いて僕が気になったメニューでございますこれね鶏じゃなくて豚の唐揚げでございますねちょっとこの豚からもいただいちゃいましょうかうまいううん 簡単飯頼んでるからさ唐揚げ単品でもいいかなと思ったけど白いご飯で食いたかったかも甘酸っぱいタレがかかってるんでこれねご飯絶対進むねうまっ ご飯もいっぱいやってきたんですけど麺だけ食べちゃいますね<笑>うん<笑>うんうんそしたらこの辺りでですねちょっと今ラーメン食べ終わりましたんでせっかくなんでね、えー、ご飯ものいきたいと思いますが、えー、今回こんな感じで、えー、普通で中辛大辛と。 3種類、ね、注文させていただきましたひとまずはこちら普通の辛さからいただきたいと思いますねこれどうですうまそうあうまうんあうめっ かり辛いわあとうがらしの香ばしい香りがさうまいねうんでちょっと皆様ですねえー、と麺の方ですとあのウルトラスーパーめちゃ辛担々麺ってものがあるんですけれどもハワイなリーパーが入ってるってことなので辛いもの好きな方でもねちょっと注意して頼む際には<笑>はい注意して無理せずにね食べてください<笑>、うん いや本当に、ね、普通の辛さでもこう見えるかな、ちょっと汗が出てくるぐらいですね、本当にピリ辛でおいしいタンタンハンなんですけど、この感じだと多分、大辛はちゃんと辛いと思う。う<笑>うんうめいやこれは、うん、うま とまず一、えー、つ目ですね普通の辛さの淡々感は完食ということで続いてこちら中辛でございますねだいぶね普通のに比べて肉がでみると赤みは増してるんですけどでもめちゃくちゃうまそうっすうんうん、まあ、ちょっとこの中辛のは個人的にはだいぶ好みかもしれない う, まいうんうんこのちょっと辛くなった口にさこの甘酸っぱいその豚唐揚げうわこのセットいい<笑>おいしい 本当はですね今日まだ1回目だからってことでまずはねこの並盛りのメニューをいろいろと食べようと思ったんだけどでもね多分今日1回だけじゃ食べたいメニューは食べきれないね本当 に, に今んとこ食べてるもの全てうまいです<笑>ということでただいまこちらの中辛完食でございます とってもじゃないけど2月とは思えないぐらい今汗かいてますね。 追加お願いしても大丈夫ですか<笑>すいません<笑>思わずですね追加注文させていただきました、えー、今頼んだのがカツ丼と、えー、サーモン丼なんですけれどもカツ丼はレギュラーメニューでしてサーモン丼に関しましては週末限定でね毎週販売しているそうですがまだ在庫があれば、えー、週明けでもねご提供できるということなんで平日来られたお客様でもこれ食べたいよって方はぜひねお店の方に一度確認してみてくださいぜひちょっと皆さんもマジでこの一品物とか食べに来てうまっ そしたらちょっとこの辺りで大辛いきたいと思います見た目的には先ほどいただいたこの中辛とさほどえー、差はない感じではございますねいますあ、うまっこれ、めっちゃうまいこの大辛の感じめちゃくちゃ好きですねい実はなんですけど料理長が間違えたらしくて、ね え<笑> 1個一個ずつランク上がってるらしいですえちょっとえ、ね、じゃあ僕普通でも辛いなと思ったらあれ、はい、中辛だってあじゃあこれはえっ、ー、とめちゃ辛ですねなるほど<笑><笑><笑>うん今、まあ 結局、えー、中から大からめちゃからと三種類頂 い, いてるってことなんですけど、個人的にはこのめちゃからが。いいですね。うん、これでも運命がまじで。 あ、ありますうまーただいまですねこちらサーモン丼も到着いたしましたこれはもう絶対うまいね生ものはねさっといただきたいのでこれ急いで食べちゃいましょううんーなかったああちょっとこのスタイルなんですねうまそう<笑>これ<笑> みなさん、カツ丼でございますよこれこの卵からこのねサクサクのカツからたまんないっすねさ<笑>あ、ま、今ですね、えー、今追加で注文させていただきましてご飯もの2種が到着したんですがあのー、我慢できなくてノンアルを一つお願いしてもいいでしょうかすいません<笑>じゃあちょっとこのノンアルと一緒にこの先はいただきたいと思いますちょっとその前に念願のこの豚からと。 どりで<笑><笑>一番生きてるなーっていうこの瞬間ですね<笑><笑><笑>まずはカツ丼の前にこのね生ものなのでサーモン丼からいきたいと思いますこちらの黄身を、えー、このサーモンに絡めましてうわーこれはこれは<笑> うまうっうん、ま、<笑> う, わうん、うん もうないんであのー、ちょっと試せないんですけど今気づいたのが卓上にねラー油とかもあるんでちょっとラー油とかお醤油も足したりしてポキ風にしたりとかしても絶対美味しいですよねうわーうめーうんもうんうん、ちょっとこれやあそろそろカツ丼ですねこれカツ丼めっちゃうまそう うれ<笑><笑>あ、うんま、何これうんま、<笑>ううあままこまいのしかないねうん。 ああ う, まいうー ん, おーきく<笑><笑>うーんちょっとねもうこの豚の唐揚げでメニューラストなんですけどあっという間ですね<笑> うんうま、ん、っずっとうまい あ, あということで本日ですねこんな感じで全て完食させていただきましたお疲れ様。しました はい。ということで、本日はですね、ひだりうまさんで好きなものをですね、好きなだけ注文して食べてみました。もう全品美味しかったです。えー、こちらのね、ひだりうまさんは、一応ね、町中華というような感じのジャンルでですね、営業されておりまして、一品物からご飯もの、面物とすべてね、揃っているので、 え、ぜひですね、皆さんも気になるメニューがございましたら、こちらのひだりうまさんで美味しいメニューを食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。えー、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、今回のですね、米編コーナーは、前回、え、お届けさせていただきました。 金加堂さんのチャレンジメニューの方からコメントを返信させていただきたいと思いますが、えー、その前にちょっと一つだけ皆様に謝りたいことがございます。えー、次回ですね、金加堂さんに伺った際には、いろんなメニューをね、ご紹介できるような動画を撮りますと、動画内でお話ししたんですけれども、つい先ほど店主さんから LINE をいただきまして、 新しいちょっとチャレンジメニューができたと、えー、つけ麺のようでしてちょっと写真見る限りねもう美味しそうすぎたのでおそらく次回もキンカードさんの動画はチャレンジメニューになりますすいませんで、えー、ちょっとね補足として、えー、その LINE の中にもですね翌日公開翌日なのにもかかわらずそのね動画を見てお店来ましたというお客さんね結構 いらっしゃったみたいで、ありがたい限りでございます。なんか本当に僕にとっては一番嬉しい報告でございました。はい。ということで、本日のコメ変コーナーに参りたいと思います。まずは一つ目。そうなんですよ。最近痩せたんですよ<笑>。動画とかでもね、ちょこちょことお話ししてるかな。まあ生放送では話してるんですけれども、最近はやっぱりこう、大食いの 力をね、まあちょっと取り戻すためにダイエットなんかも始めておりまして、だいぶ、絞れてきたかな、顔とか体もシュッとし始めてきたかなとは思います。いや、もうね、えー、僕も若くはないので、こういうお仕事もしておりますし、体にね、気を使わなければいけないということで、まあ、今後ね、本当はダイエット期間抜けても、 えー、この体重を維持しなきゃいけないなとは思いつつも、今ね、この禁酒してるおかげで痩せてるだけであって、まあ、ちょっとお酒をね、えー、また飲み始めると太りそうなので、えー、ちょっと今後もですね、生活習慣気をつけていきたいと思います。ありがとうございます。ということで、本日2つ目の米編。 であのー、コメントの主の方、ありがとうございます。なかなかですね、6キロ、まあ、スピードチャレンジっぽくなっちゃったので、久々のそういった、まあ、挑戦ってのもあって、まあ、自分的にもね、満足した動画でございましたので、ちょっとこの、えー、返信のね、内容についてお話しさせてください。すり鉢は合わせんて。 総重量にすり鉢、器入れたらもうそれは詐欺よ<笑>。僕らもね、まあもちろん他の方も、まあお店さんもそうなんですけれども、そんなね、器とかは入れません。一応みんなが言ってる総重量っていうのはあくまで、えー、食べ物、食材であったりとか、スープも込みの重量なので、まあそのあたりはね、まあちょっとこう、疑心暗鬼になる気持ちもわかるんですけど、まあ安心してね、見ていただけたらいいなと思います。はい。 ということで、本日3つ目、最後の米編。確かにね、動画を見ると味変するのが早く見えたかもしれないんですけれども、えー、前回のチャレンジメニューに関しましては、そんなにね、こう、麺量が特出して多いみたいなチャレンジメニューではなくて、まあ、卓上をね、パーッと見返した時も、まあもう最初から、 えー、こう、3回ぐらい味変して紹介したいなと思ってたのって、無、まあ、くならないようにということで、まあ、早めにね、しただけであって、あのね、トマトラーメンは美味しいっす。もうぜひ、ちょっと気になる方はね、食べに行ってみてください。あとね、僕だけじゃなくて、あの、ゾウくんとかもね、もう一押しのラーメンみたいですんで、まあね、本当に一度、まあ、ちょっと疑うのであれば、ご賞味いただければと思います。はい。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ったと思たらチャンネル登録、コメント、高評価ということで、それはもう動画内で言ってありますね。はい、次の動画でお会いしましょう。じゃあね